のの 足, のののの Simi, 足の裏の黒ずみ。しのらのくる ず, ずみ。しののずみ。ののずみ。ののずみ。ののずみ。ののずみ。ののくずみ。 靴下いくらっても足りないスリーパーいくらっても足りないこれじゃ女の子呼べないでかい女の子呼ばなんてもない終わってる俺らの身なりどう考えてもしないきたい幼稚園の先生はしかり 散歩「ピカピカたいよ」「パプリカ咲かそう」「手と手をつなご」「笑顔になる魔法一緒に歩こう」「ついたよラブホラブホついたけど黒ずみ 黒すぶり二度とたためない風呂敷自分でももう黒すぎどこでついたこの辻体のにおいすめし素肌ベトベトぬめり見て見てブラブラムシ足の裏の黒ずみ 黒ずみ足の裏のランーみ」